こんは、お帰りもっぽいさくらっぽいよ さ, さあ、だいーどうもっぽいでーす、ね、これが福井県警、これが石川県警です、ね。早速、最終ね、いくら十0円旅で金をね、集めたのかっていうのを発表してもらいたいところなんですけど その前にいろいろ視聴者さんからお気になってることがあると思うのでそれに伝えていってもらいたいと思いますえっと、じゃあ早速なんですけど、まあ、今どういうね状況なのか、うん、ち, ょ ち, ょちょっと待ってその、ね、前にね一個言わせてもらいたいけどね僕もねだから今日高速バスで帰ってきて、うん、まあちょっとゆっくりしようかと思っていい空きようと思ったらそう、ね、動画内でも言ってるんですけど鍵はね なくし て, てちょっともう編集者のねこの家に行かしてもらうっていうことで電車乗って電車乗ってる時にこう下駄が緩んできよったんですよ大阪の電車の中であ切ったもに汚れた下駄をこうやって<笑>こうやってやら直しながらほんならもうこれ全部名一回広げて届かなあかんというんでほどき終わった時にちょうど目的の駅着いてもうてしゃ、うん、さないからもう一本化けたでケンケンしてその。 駅の方も、こう、カッカッカッカッカッって言ってきてん。<笑>わしは妖怪カザおオバかねねで、今の家に渡してもらってやってね、うん。俺が帰ってまでね、旅終わったと思ったけど。結局、旅としてはどこまで行った新潟で。申し訳ないです。すいません。俺、ま、の力不足で。俺<笑>の力不足で。 新潟止まりだった<笑> 1 0ロ g ええねんいやねあの<笑>まあ、あの、ほんまにあの日本から入ってからがマジで寒くてやっぱり風がもう何回も動画で言ってた風がもうすごいでも霜も降りててさ新潟入ってからあうん、うん、う夜とかだからもやっとしててあそんなにない袋ちょっと濡れるみたいな生、うんうんうん、きとけたやからさ本当。 北陸入ったあたりからもうずっとちょっと睡眠不足ったやってんけど絶対にその2時には起きるみたいな冷え込みが最高に達した時にはもう絶対に起きんねん2時って深夜そそうそうだから、まあ、ずっと睡眠不足が続いててそれがピークに達したのがやっぱりもう新潟入ってから、うん、それでまず新潟っていうのはその町々が3 0キロぐらい離れてて、はいはい、町で寝て、ね、眠い中頑張ってここまで来てないから いろんな人に話しかけるため、次の街行こうっって、て朝自転車で頑張って こ, わけですよでここまではなんとかこう何やろうなモンスターを入れるような感じで<笑>こ う, うだましだまし頑張っていけないけど、うん、それから3 0キロ着いたらもういろいろ充電とかもいろいろなことを考えながらやったらもう2時3時になるんじゃないですか夕方のねだから新潟っていうのはもう5時には暗くなるあと2時間でトれタがら作らなって思った時にもう体がょっと疲れて眠ってなって公園で ちょっっっと仮眠しようっつって、まあ、こんなんがちょっと3日ぐらいずれてしまって耳、はいはい、ないなと旅としては距離を稼ぐことだけやった移動だけやったらできる、うん、でも俺の目的ってやっぱりいろんな人に話しかけてやっぱりいろんな体験をするっていうことやから、まあ そ, うやまあ、そこはちょっともう無理になった新しいテントとか買うお金も別にそんなに余裕はないしうん ナンバー買う、それをしたところでどこまで続けるか分からへん結局その1週間とかを伸ばせるぐらいやったらもう今ここでやめた方がいいんじゃないかっていうことでまあ尻尾が出てきたわけですねなるほどまあそうやな今の話聞く分にはあの、お金があったらまあ、続けれるということなのでうん、ちょっとお金食めてもらってもう一回言ってもらいます、はい あのね<笑>だからそういう話、俺の中間発表では、お金貯めたら全然次行くみたいな感じだったんやけど、正直、まあこれはまだ二人の中で、俺のまあ今の意見としては、もうなんかその旅っていうものは大体分かった、俺はの当初の目的っていうのは、やっぱり旅をしていろんな人と巡って、じゃあ知らん人に家に泊めてもらって優しくされるってどんな感じなんやろうとか、そういう好奇心があったわけ、うん。 俺の中で結構それはもう何か答え出たというか何か分かった気がするね。それはあの、そう場所とかね、犬をただたかに言わせれば、いやお前は旅なんか何も分かってへんって言うかもしれんけど、俺の中では、まあ、20日旅をして、あ、旅ってこえが出ないやって、ある程度自分の中で答えが出た。だ、うん、から正直、まああんまりもういいかなって思ってる。<笑>え、もうやらんの、まあ、行くとしても北海道はちょっと行ってみたいって言われる。うん北海道と あとまあやっぱり西回りやっぱその瀬戸内海とか四国 の, あの辺りは、やっぱりすごいやっぱりまた違った景色というか、結構、イージーモードならではのこんなに楽しく旅できるのみたいなところを多分見せれるんじゃないかなと思っ て, て、ーージーモード今回はハードモードの旅だったわけ、結構、ゾービーも軽いし、まあ、季節的にもそそうそう、俺、全然そうあの、キャンプとかも何の知識もないから、そこでいきなりやっぱり日本海回ったっていうのは、まあ、ある種のチャレンジなわけ。だから まあそれはハ ー, ドモードよだから今回だから逆に次はもう四国とかのイージーモードでもうわうわハッピーモードっていうのはまあやってもいいかなって思ってるけどそ<笑>んな感じかなまあちょこちょこ出てたかもしれへんけど旅の中で使ったことまあ一番はさっきも言ったけどやっぱり睡眠が取れへんやっぱ寒さで起きる絶対起きるそれもあるしなんやかんやこう充電とか そのいろんな準備とかしてたらあもうこんな時間や、ね、寝れるとこ探さなあと思ってめっちゃ疲れてんのに寝れるとこすぐ探せんと睡眠が取れんくなったりと か, か結局旅のなんかいろいろ効率的に回していくノウハウが全然ないから、うん、そこに結構な時間が割かれてない。あと風呂敷しょっとったからその分な風呂敷やっぱリュックと違って肩板になるし、うん、荷物そんな入れへんから。その 効率的じゃなないよな、はい、そういうところでやっぱ荷物整理とか<笑>あれこれこうした方がいいなあれもいるなあれをこうしてとかそんなんでそ旅先々でこう試行錯誤をしながらの旅やったからだから結構その俺の中ではメインが旅すること自体になっててなそのカメラで映ってるのは人で話してるところやけどそこの結構格闘にほぼ時間を取られてた。 その体力とか、まあ、物理的な面だったのって聞いてんけど精神的にきつかったこ と, といやーでも精神的には結局あのー、結局体力管理がすべてやっぱり寝れんかった次の日はしんどい、はいはいはい、で「俺はなんでこんなことしてんだやろ」って気分になってくる。<笑> でもその中で、旅を続けてこられたわけやけど、それはやっぱり、やっぱり今のな旅の中で、出会った優しくしてくれた人たち、まあ、止めてくれた人とかね、の中で、そうやっぱり視聴者とかも、視聴者、あのまあ視聴者<笑>、サんンつけを<笑>見て、くれてる人とかもねやっぱり 登録者数から考えたら結構みんな毎日ちゃんとチェックしてくれてんねやとか、うん、あとはやっぱり知り合いから見てるよって会員来たりとかはまあ意外とこういうのはサラダになったし、うん、あとは普通に話しかけて優しくちょっと優しくしてもらうだけでやっぱり俺は愛国の地でというかねまあ自分的にはねちょっとした優しさっていやっぱり全然ちゃうな、うん、しくなる。 あ, あ旅っってて、いいなあってこんな水知らずの人に優しくしてもらえるんやなあっていうウキウキ気分で自転車行動だな、うんまあ、そんなに比較できるものではないと思うけど嬉しかったやっぱりその「頑張ってください」ねもやっぱりその人によって重みが違うっていうかさ、うん、ほんまにこの人は「頑張ってください」と思ってんだやなっていう時の「頑張ってください」をもらった時もやっぱ嬉しい。うん そんな旅な、旅結構厳しくも嬉しいこともありつつ、はい、20日間過ごしたわけやけど旅を通して得られたことなんかあったりするこれはねあのー、夜行バスで寝れるようになったことです。いや僕 ほ, ほんまにあの、夜行バス全然もう一睡もできなくて夜行バスで。 行って朝からするとかあるじゃないですかその全然もオールで行ってたんですよんで結構寝れずに夜行バスの中 で, でもこ の, のじ「のね旅」とい う, こう野宿を通して今日のか、ね、帰りの夜行バスねしっかり寝れましたよやっぱこれは俺の中で一番の大きな変化ですね<笑>うん<笑> 初発表にりますかいいよ、まあ、まあねだから最終金額7000円です<笑>まあ金額でい た, だいたのは実際7000円ということなんですけど、まあ、現金以外にもいろんなものをいただいてますでせっかくなのでね 今回はそれをまあおよその金額に換算して発表していきたいと思います。だ結構あるもん、ね、まず、シ、え、ガ、ー、のおっちゃん、ランチ2600円<笑>。ランチで2600円ってどういうことやねんって感じなんですけど、僕、ええって言うもんやから俺も、いつかこれってって、<笑> 2600円いってしまったんですけど、ジ、えー、ュース25300円。ね が行く手前のところですね、えー、でビール1本、えー、おつまみ600円石川県の加賀市ですね、えー、コインランドリー第1回、えー、300円、えー、あと朝飯合わせて400円これは大我君が県立大学で止めていただいたじで劇団館の寿司屋3000円<笑>海鮮寿司なんですけどちょっといい100円のやつがないみたいな方 300円400円みたいな中の回転寿司あるある、はい、で僕だけお寿司であのお酒も い, ただいてはいこれあの富山県のね厚切りジェイソンのネタを文じったやつを見せてこれおっちゃんがその「いいじゃん、うんまあ、先のおばさんにお金のにいないよ」っつって、うんまあ、気に入っていただいてああの人止めていただいてっていう方なんですけどね<笑>まあ久しぶりに、えー、北陸地方帰ってからまあ独自に出れてないってことで久しぶりに言い過ぎ目てくれてってことやったんですけど そしてね、僕、ちょっとエビカニがちょっとアレルギーなんですけども、うん、せっかく出していたいと思っからつい食べてしまってです、ね、<笑>お腹がその後もうほ本当に激烈に痛くなってしまって<笑>夜、結局全然寝れんかったっていうお話なんですけど<笑>、うんまあ、これはでもいい思いさせていただきましたねでまあ続きましてその同じように富山のお茶、銭湯代1000円で朝飯は、まあ、300円としましてね、本当にもう何から何までという感じで。 で続きましてね、えーまあうん、チャリの撤去費用、そうチャリを置いて、ね、もう帰ってきたんで、その後撤去費用が2000円と。はい、で、締めて1万400円<笑>ということになりまして、現金でもらった7000円と合わしまして、1万7400円という結果になりました。えー、どうでしょうかね、まあ、僕としては本当にこれだけのことでもありがたいという感じでも。 すごいよな、うん、普通に。そう通にね、俺が普通に大阪で言とったら何の関わりもなかった人たちからこれだけの報告をいただいてるわけやからね、うん、まあね今回一段落旅をくけたということではいまあそれはねやっぱり俺はやっぱり俺は欲がないのよだからモチベーションもないお金は別の場所だけでもないし でも、俺の理性の部分が、まあ、それで若い間何もせずに過ごしたらもったいないんじゃないってなんか支えてるから<笑>まあ動画でやっぱり動画で出すってなったらじゃあなんかやったことない経験してみるかってなるかなっていうその効果を狙ってるから、うん、だから俺はやっぱりまあ何かしら普段の自分が絶対せえへんようなことをやっていく。 それが何になるかは、これからもう分かんないですけど、まあでも結果やっぱり旅しなくても、やっぱりいろんな人にお話聞く、ね、会うようなことになっていくんじゃないですかね、やっぱり新しい経験であっはい、ありがとうございました。<笑>まあ、お疲れ様でした。ね、皆さん、ほんまにでも俺はほんまにみんな、ほんまに、あれやからな、みんなお世話になり尽くした系 YouTuber や。 お疲れ様とというか、本当にありがでもほんまに今思ったのはやっぱり、うん、いろいろやっぱり頼んでみることやな頼んだらやっぱり結構、ね、優しい佐々木は人のためならずですよ巡り巡って自分が優しくしたこと優しくされたことが巡り巡っていく世の中やったらいいんじゃないかなって、うん、というわけで旅は一旦これで終了とさせてもらって。 またいずれリベンジしたいと思うんですけどもこれからもこのチャンネルでは少し変わったチャレンジしていこうと思うんでこれからも応援お願いしますじゃあいきますか